それでは次はうーとネックの調整、そしてサドルの調整、まあ、いわゆる弦高調整をしていこうかなと思います。えー、っと最初のクリーニングのときに、ある程度このネックの反りの状態を見たんですけれども、そのとき、軽く、えー、起き上がっている状態だということが分かりました。いわゆる順反りというやつでございます。で、順反りのときは、このトラスロットというこのネジを締め込む方向に回していきます。つまりネジを締めるわけですね。 そうすると、この反り上がっているネックが、えー、あっち側に行くという感じです。なので、まあ、逆に逆ぞってしまっているときは、トラスロットを緩めてあげると、こっち側に乗ってくるというようなシステムになっています。でも、このネジをどのくらい回せばどのくらい曲がるかというのは、本当にやってみなきゃわからないので、えー、本当に<笑>勘でございます。 とりあえず自分はいつも4分の1もしくは半回転ずつ締めるようにしているので軽く順ぞりを解消すべく、えー、と半時計回りくらい回しておきたいと思います半時計回りもなくてもいいかもなこのぐらい5分の3くらい5分の3は半分以上だな5分の2くらいまあこのぐらい 回しておきましょう。で、えっ、ー、とネックを取り付けて、弦を張って見ていくわけです。うん、やてみましょうか。とりあえずネックを取り付けます。よいしょこれがねすごくやりにくいんですよ、本当に。ネックを取り付けます。よいしょいで、このプレートを合わせて、 えー、ネジをとりあえずはめてで、今までの木、えー、ネジの止め方と同 じ, 通り同じように、まあ、軽く半時計回りに回して落ちるところを見つけたらそこからちょっと軽く締めると。 で、このネックのジョイントの部分はすごいこのセンシティブという か, というか、すごくこの大事なポイントなので、できるだけその慎重に作業をしてあげるようにしましょう。本当にここのネジが舐めてしまうと、もう楽器が死んだと言っても過言じゃないぐらい重大な事件になってしまうので、できるだけ慎重に慎重に、ちょっとでも硬いのが、硬い瞬間があったら、親ちょっと待てよと、えー、冷静に待ってあげたほがいいかなと思います。 力を入れて締めてしまうとまたネジが舐めてしまうと大変なことになるので、えーまあ、そこそこの硬さで<笑>、まあ、そこそこの硬さでどうなんでって感んですけどそこそこの硬さで締めてあげますで緩みとかがあるので、えー、何度も何度も増し締めというか増し締めじゃないかその緩みとかをなくすような感じで、えー、細かく締めていってあげましょう なんか明らかに浮いてますね。ちょっと一回外しましょう。うん、こんな感じですかね。これで一応ネックの取り付けが完了という感じです。で、こっち の, そのサドルの調整に関しては、弦を張らないと何とも言えないので、えー、弦を張っていきたいと思います。本当は、新品の弦を張りたいんですけれども、買ってきた新品の弦がなんかどっかに行ってしまって見当たらないので、とりあえず貼ってあった弦を 使いたいと思います。 とりあえずある程度ざっくりチューニングをしてみましたでこの状態でちょっとまた原稿の状態を見たりとかしていくわけなんですけれどもとりあえず現状としては、えー、さっきロットを締めすぎたかなと思うような感じでございますでここからまた弦を外して、えー、ネックを外してロットを調整するのはすこぶるめんどくさいのでまあべちべちな状態ですけどもまあこれでよしとしようかなと思いますちょっと僕はこういうところ結構雑なので 割とまっすぐに押し押してしまうような感じです。で、うとまあ、ある程度この弦高の高さを見て、うとまあ、ここがあれだな、ここがそうだななんていう、なんかこう気がつくところがあったら、このサドルを回して調整をしていくような感じです。当たり前ですけども、その芋根状を締め込めば、そのサドルが上がることになるので、原稿が上がるというような感じです。基本的にそのネックが、この R がついているわけですよ。 結構分かりづらいと思うんですけども、まあ、こうやって見た時にこう真横から見た時にこのネックこの若干こう丸みを帯びているのが分かりますかこれがまあ完全に真っ平らな、まあ、ベースとかギターとかもあるんですけども基本的に何かしらのこの R がついております。 このベースは割と R がきつい方なので4弦は低くて3弦はちょっと高くて2弦はそのままで1弦はちょっと低いそんな感じになっているわけじゃないですかなのでここのサドルのところも高さもアーチ状になるようにした方が何かと都合がいい場合が多いです。 まあ、こっち側がその、ね、あのアーチ状になっているのでこっちもアーチ状にするという、まあ、そういった理屈ですそんなことも踏まえながらこの原稿を調整していくと、まあ、うまくいくことが多いんじゃないのかなという感じでございましょうか、まあ、とりあえずこれでいくつかちょっと引いてみてう、まあ、それでよければそれで OK って感じですかねうんちょっと引いてみて まあ、いいでしょう。うんまあ、こっちらのサドラのほうの原稿調整はいつでもできるので、まあ、ちょっとしばらく落ち着いたら、またいろいろ細かくいじってみようかなという感じでございます。どうでしたでしょうか、えー、今回はこのビル・ローレンスの、えー、とジャズベタイプのベースを使って、まあ、クリーニングをして、先、えー、といじくって、原、ま、稿、あ、調整したりとかして、まあ、一連のメンテナンスをしてみました。でまあ 何度も言うですけども、僕は結構こういうメンテナンスに関して疎いというか無頓着といいますか、まあ、単純に詳しくない方なんですよ。えっ、ー、と、まぁ、あ、いろいろとこの一連の動画の中で、おいおい竹さんはそうじゃねえよって突っ込みどころもただあったかと思うんですが、まあ実際その素人目線でやってみるとこんな感じで、です、感じでしょうかね。<笑>えー、あのー、やっぱ難しそうだなと、お見事できなさそうだなという方は、もちろんリペアマンの方に、えー、お店の方にお願いするのもそれは全然ありですし、 とりあえず、まあ、なんか面白そうだからやってみよう自分もできそうだからやってみようという感じでしゃにするのも全然いいかなと思います正直このねいろいろとこういじくり回したりとかしてたまに壊しちゃったりとか何かしら不具合が出た時になんか初めて経験という経験値を積むというか知識を得るようなところもあると思うので、うん、失敗を恐れずに。 やってみてみいいたただきたいところかなって感じですね。まあ、そんな感じでじゃあ今回の動画を終わりにしましょう何かしら参考になるところがあれば幸いでございます楽しんでいただけましたでしょうかそれではまた違う動画でお会いいたしましょうはあは